好きでしたそしてバイオリンはピエロにとって一番の友でもありました日もをくれかかる頃ピエロは小さな見知らぬ国にたどり着きましたそこに広がる茜色の空は故郷で見る色とは違ってピエロの目にとても寂しい色に映りました 道の傍らで夕日を見ているとピエロは急にバイオリンが弾きたくなりケースから取り出しておもむろに弾き始めました夕焼けの空の下でピエロが奏でる旋律はそこはかとなく悲しく道行く人は誰かれとなく立ち止まりましたそして その哀愁を帯びた音色に引き寄せられて次第に大勢の人々がピエロの周りに集まってきましたピエロは自分の演奏をこんなに多くの人が聞いてくれるなんて信じられず何度か途中でやめてみましたでもあんまり拍手が多くいつまでたってもやまないのでまた続けて弾きました